今までのすることに集中しよう裏切りとは美しくありませんねせめてそのままどく散りなさいもうどかねえつもりか運命を倒して押し通るまでよ勝負、うん、されているかジョン今だ何かがやめ。すぐに助けに行くぞ調子よ 勝ったぞ恐怖お前のような勝負で私は幸せ者だ見事であった私もお前の働きにならんとしよういいぞその調子だぜ 父、えーえーえー、が危険死するの良い機会だ。 ここで撃ってお<笑>今は飛行いずれまた戦っ<笑>何か事情があるひとひねりにしてやるぜ これはまずいか援軍を頼む超支援 先に進もう置いておけ全はよししねえぞ おどうやら追っ手を巻くことができたようです。超人のもご無事でしたか。俺のことはどうでもいい。 それより兄者いやカウの野郎だそうの手下になり下がりやがってやっとぶっているよくとくやめてくれけどよ兄者私は待つ兄者信じましょうカウンは誓いを忘れていない 天は今劉備を完全に見放していた劉備なき関東で決戦を制したのは曹操彼は中原を制し天下第一の勢力となる一方劉備は趙雲らの働きにより炎症と曹操の追撃から逃れた彼は夜辺を求め 同性である流氷を頼り、慶州へと落ち延びる。兵も領地も全て失い。理性にも見放された。英雄劉備。だが、やはりあの男は劉備を見放さなかった。 そこ早々に下ったってことかい面白い一度本気でやりあってみたかったのよよくとくそれはまたの機会にしようなど関羽角度せようん。ぁ 兄者やっとやっとお会いできたうんちょう拙者の居場所竜玄徳のもとを置いてほかにござらんあ あ, あ, <笑>ああだよなそりゃそうだ兄者が俺たちを裏切るはずがねえ分かってた分かってたぜ 相当現実の狭間でもがく劉備彼は答えに飢えていた劉備は慶州に落ち延びた後劉表に深夜の地を与えられるそこは乱世に身を投じてより初めて得た心を落ち着ける場所劉備はここで静かに 己の志を見つめ直していたこの京州にも対抗か曹操とこの冷徹のやり方は正しくないだがどうすればよ い, いのか難しく考えすぎじゃねえのか、えー 兄者のやりたいようにやったらいい俺たちはずっと兄者の味方だからよなるほど龍玄徳ガ流を得たならば天下を担う器となりましょうなんだお前序章殿は 再ある軍師必ずや劉備殿の力になりましょうどうだかなでおめえは誰なんだおいおいご説明いたしますまずは曹操軍を追い払いましょうまあ確かにそうだがよなんでおめえが命令してんだ 天下を得るのは曹操殿な の, のだろうかだが私には対抗できる力もない私はこのままで良いのだろうか何か知恵があればよしとりあえず行ってやる曹操軍のやつらをぶっ飛ばしてやるぜ 敵は捜索軍正面敵から当たっては危険です見てに分からて進軍すべきでしょう拙者は皆の裏 う来たマニ兄者たちが従うなら文句はねえな おめえを信用したわけじゃねえからな、うん、さあ俺、うん、と勝負だ覚悟しろ 光の戦ぶり。 敵将討ち取ったぜ 目を見張るばかりの戦ぶり ぞ次は西の景門をつくとしましょうおうよ俺様にかかりゃ何が相手でも楽勝だぜお前ばかりやられちまうかよ敵将打ち取ったぜお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 いて お, いやおめえもまあよくやったぜ。 でもよなんで俺たちに知恵を貸した劉備殿と雅寮諸葛寮を引き合わせるためとだけ言っておきましょうお見事な戦ぶり長子龍完膚を刺しました人権は崩れ敵は戦意を失ったようです大将 の, の装甲は撤退を開始しました 敵将打ち取ったぜよ飛んでります我が陣営も規制が上がりましょう 乱世に立つ人間の力であろうそんなもんかね私の役目は終わりました残念だ庄舎殿そなたが軍師となってくれればガリュー諸葛亮は不正室 天下を論じることができます私なんかとは格が違いますよ必ず迎え入れてくださいこれが知をもって乱世に立つ人間の戦。 徐々は長平の勇を巧みに操り見事曹操軍を撃退するその徐々が進める不正室の天才諸葛亮劉備は彼こそが自分の求める人物であると確信しただが諸葛亮の伊りを二度訪ねるも彼には会えなかった 劉備は気にせずまたもいおりに向かう民を救う答えのためならば三度の訪問など安いものそしてついに劉備は答えを知ることとなる 三度も私を訪ねになるとはそれほどまでに求めるものがあるとガリュー諸葛とに教えをこいたい私がなすべきことについてなしたいことはある救いを求める声に応えたいだが目の前の誰かを救う 別の誰かが苦しむだけ私はどうすれば 利益より人の情徳を重んじる心曹操の道は乱世を力によって治める覇道対して劉備殿の道は仁の世王道 王道は王者がなす道これを幻に終わらせぬためには天下を統一する王者とならねばなりませんこんな私に天下統一のとリュウイド 仁にそれを望まれるならばあなたの天下描いてみせましょう仁の世そして王道それは 天才諸葛亮が劉備に指し示した道しるべだが現状の劉備の力では神の世など幻に過ぎない再び慶州に攻め入った曹操の大軍がその現実を物語っていたこの危機は諸葛亮の知略で切り抜けたが 劉備の前途は暗かった劉表が没し後を継いだ劉僧が曹操に降伏したのである守るべきものを失った劉備は曹操軍を避け南に向かうこの一国を争う皇軍はなぜか父として進まなかった劉備は 慶州のの民と一緒に逃げていたのである劉備に救われた人々劉備の陣徳に惹かれた人々陣の世を共に目指す同志を劉備が見捨てられるはずはなかったそしてついに長藩の地で劉備は曹操軍に追いつかれてしまう。 神の世は圧倒的な力の前に幻と終わるのか劉備と趙雲そして民の覚悟が問われようとしていた 承知した私が必ずお連れするさあ行きなさい。 拠点に取り残されているようですソースをかけてみろ早く見つけ出されば助けてくれ 討ち取ったり うまくいったようで何よりです。 いのは武将討、ねま、ししち取ったり 環境を渡れば逃げ切れるはずです急ぎ向かいましょういや 破壊されたものだなお、えっとこれが人のなせる技なのか根性を入れ直しせとこまさに皆恐れるでない敵は少数得意は我々にあり るお見事です飛んでけ you 少しで逃げ切れるはずです。 劇場撃ち取ったぜ勝利を終るをるにえる寮を攻め挑戦に値しようだがド道を阻む者は撃つのみここを乗り切れば勝機が見える突破用を見せよううっう 貴様の合流に免じて今は引いておこうだが次はない趙雲趙飛の奮闘により劉備は甲下に逃げ延びた劉備を破った曹操は悠然とその軍勢を後頭に向ける。 諸葛亮はこの動きを見るや法当に赴き孫権に共闘を申し出た孫権には弱小勢力の劉備と結ぶ理はないだが天下で早々に対抗しようとしているのは劉備のみ迷う孫権に諸葛亮は解く我がの劉備は たとえ尊権殿が降伏しようとも戦う己が理想をなすために決して諦めないこの言が英雄尊権の心を捉えた彼は曹操からの降伏勧告をはねつける一方劉備は尊権と共闘体制を取るべく どうしたのか風を呼ぶっとがさ、それ郎えらい、大イで攻めてきたもな。だ。兄じゃあ、あんなのと正面切ってやりありうってんだよな。上飛殿が臆されたワクワクしてんだよ 真ん中から力が湧いてくる奇遇ですね。私もそう感じていたところです。それに軍師殿の刑があれば必ず。 風向ききが変わるまでできねえのかええこのまま火を放てばこちらに害が及びます祈祷で風を起こすなんて怪しいもんだぜこの戦いで天下三分の部隊を整えねばそのためにも曹操にはまだ軍師殿 い, いえ 何でもありません。